Thanks. <laughs>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 第1位はこの方ですはい、すすいませんもう変わらなで<笑>ということで、宮野守さんんかなととと僕はは思ってまますすいいいせででした、はい、ということで第1位から第5位まではこんな感じとなりました。はい、こんな感じです。皆さんの意見もちょっとコメント欄の方によろしくお願いします。結構ね、みんなの意見気になってるんで、お願いします。ということでえ、皆さん高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょううっばい いやーこのランキング当たるといいですね。<笑>